神奈川県人権啓発センターです、うん、これはねいずれ言わないといけないと思ってることなんだけども言ったらね絶対これ YouTube の広告剥がされるんでまあ今回はもう広告なしで行きますよ部落差別って言われてるものは実は部落差別じゃなくて貧困問題じゃないのかっていうことなんですよねで、これを言うと解放同盟関係者むちゃくちゃ発狂しますだって100年間ねその水平社の時代から差別解消のために努力してきたんだけどもいやこれはそもそも差別問題じゃないんだ っって言ったら根本的に運動を否定されますよね実際は貧困問題だっていうことになると結局、その水平社以前の不楽改善運動の方が正しかったっていうことになるじゃないですか、でさらに、ねえー、言うと、ですねやっぱりあの人種差別なんかもねそういう差別問題と言われているものもやっぱり結局は貧困問題じゃないかと、本質的には。でそうでないと 説明できないことがあるわけです。例えば、部落問題に関しても、例えば、この東京のね、多摩地域。 あ る, あるいは神奈川県の川崎だとかね、そういうところの部落っていうのは、もう見るからに貧困じゃないんですで、ほとんど未指定地区ですしね、もし部落は差別により貧困に陥ってるっていうふうになるんだったら、あの辺りも貧困じゃないとおかしいんです、でさらにはよくこの経済格差というものを調べてみると、部落よりも貧困な地域ってあるわけです、大阪だったらアイリン地区とか、神奈川県だったらね、横浜の寿町とかですね。だから部落問題っていうのは本質的に貧困 問題であって、差別によって貧困が生じるっていうのは、これは幻想なんじゃないかと。 でラムザイヤー先生なんかが言ってますね。エタ根性とかね、エタっていう言葉について、その貧困者だとか、それ荒れた生活をしている人たち、そういう人たちを指して、エタ根性というような言い方があったんで、言ってみればね、その貧乏な人たちを指して、エタというふうな言い方があったんで、そうすると循環論法になってしまうんじゃないかと、戦後の童話地区指定なんかもそういうところがあって、貧困地域、住宅密集地域を、 童話地区として否定し指定したわけだから、じゃあ、童話地区は貧しいとかね、不良世帯が多いとか、そういうふうに言うと、ですねいや、それって循環論法じゃないですかと、そう貧乏人が多いところを童話地区と指定して、でそれで調査して、貧乏人が多いですねっていうふうな、そんな結論を出すことに意味があるのかっていうことになるわけです、本来だったら、じゃあ、未指定地区なんかも含めてね、調べないといけないわけです。で実際、えーまあ、貧困な部落ってありますよあの前に探訪した、ね、香川県の 田町とかねそういうところは確かにねあそこは貧困地域じゃないかと思うんだけどもでもその差別をなくそうっていうことで解決してるようには思えないわけですやっぱり貧困っていうのは継承されるんですよね世代間でそれはでよく親がね子供を虐待するとその子供もさらにまたその子供を虐待するっていうふうに言われるようにですねこの教育格差っていうのも 継承されていくわけですで教育格差っていうのは、それはすなわち所得格差につながるわけだから、所得格差、貧困っていうのも継承されていくわけです、継承されるものって他にもありますね。まあ、極端な例だと人種ですね肌の色 生物学的な理由でえ で, 継承されるんです、ね、ブラック問題に関してはね、もともとは血統の問題と言われてるけど、今はなんか解放同盟とかね、あ る, あるいはもう行政なんかも、土地の問題って言い出しますよね、まあ、でも土地っていうものはね、やっぱ相続されるわけだから、じゃあその土地に住んでる人っていうのも、だいたい継承されていくわけです。 だから、その貧困というのも継承される、じゃあ、どこに住んでるかということも継承されるで、さらには人種というものも継承されるというふうになると、ですねいや、これは貧困問題じゃないんだと、うん、差別が原因なんだ、差別して虐げられてるから貧困に陥ってるんだっていうね、そういうねえ言い方というものが、説得力を持ってしまうんですよ。 その差別というものが継承されて、それによって貧困が生じているっていうことがね、説得力を持ってしまうんだけども、でも僕は実際はそうじゃないと思いますね、貧困が継承されて、それによって、やっぱり貧困者というのは、もう古今東西、いつの時代でも侮られるわけです、それは差別なんですね、だから貧困から差別が生じているのに、差別から貧困が生じてるっていうふうに言ってることが根本的な間違いなんだけども、でもその差別から貧困が生じるというね、この意思の幻想をですね、 語り継ぐことによって、ですねやっぱそれで得をする人がいる、まあいわゆる利権屋さん、人権屋さんを得するだろうし、まあ、当の地域の住民にとっても、ですねいや、あの自分たちは変わる必要はないんだと、もう差別している周りが悪いんだと、あの周りが変わる変われと、変われるまでは補助金をよこせっていうことになるわけです。でも 根本的な原因はそこにあるわけじゃないわけだから、いつまでたっても問題は解決せずにですねで、ずっとそうやって補助金に頼る人が出てしまうっていうわけです、まあ、ラムザイヤー論文なんかね、言わんとしてることは僕、そこだと思うんですよね、まあ、人種差別、黒人差別の問題になると、もうさらに YouTube で広告なんか絶対ダメだと思うんだけども、でもこれは絶対言っ と, 言っとかないといけないのは、まあ、世の中のいろんな差別問題について、これを差別問題だって言ってるうちは、もう解決できないよって。 っていううこととがあると思うんですよねそうでないと説明がつかないですから、じゃあなんでアジア人はね、IT 企業なんかでトップになったりしてるのに、の IT 業界はなんで黒人少ないんだっていう問題があるんですよね。いや、アジア人だって、明らかにそれはあの西洋人とは見た目が違うわけです、背も低いし手も、手足も短いし、鼻も低いしね。だから黒人みたいに差別される要素っていうのはたくさんあるのに、じゃあなぜね、アジア人は。 IT 業界で成功してるのになんで黒人は少ないだっていうことになると、これは差別問題では説明できないんじゃないかと、で一方、そこで危険な理論は、じゃあ、生まれつき、じゃあ黒人はね、IT 業界で働くのに向いてないのかっていうような話になってしまうでしょ、でもそうではなくて、やっぱり一番つじつまうのは、貧困とか教育というものが継承されてるっていうことです。 差別によって貧困になるっていうような、そういう議論っていうのは、本来だったらもう100年以上前に終わってるはずなんですよ、だってユダヤ人っていうのは、ある意味人種差別されてるけど、成功してるわけですしね、経済的には。世界の覇権主義だとか、戦争とかね、そういう部分で人種主義っていうのが通用するっていうのは、もう日露戦争で終わってしまってるわけです、日露戦争でね、えー、日本がまあ、かなりギりギリだけを勝ったんです、その時点で。 アジア人っていうのは一つ、もう成功体験をしてるわけですね、一方でやっぱり、アフリカというのはずっとね、なかなかそのずっと支配されるっていう歴史があって、成功体験って、この、してこなかったっていうところがあって。 でそこでねやむにやまれずというか、もう行き着くところがなくなって、もう差別だ、差別だって言ってるけども、でも実際はそこじゃないんじゃないかと、やっぱりそこは貧困というか、教育の継承という部分が大きいんじゃないかと、でそこを認めないと、僕、多分ね、差別問題と言われてるものは解決しないと思います。差別問題を差別別問問題題をっって言って言るわ 間はいいしないと思いますやっぱりこれは教育とか経済格差の継承の問 題, だ問題であって、それを断ち切ろうっていう努力はされないとだめ、うん、だと思うんですね、だから、まあ、厳しい言い方すると、あの香川県の与人田町、まあ、聞いてるところは、与人田町って本当に解放同盟の活動が活発で、やっぱりね、住民も洗脳されてる人が多いって言うんですよ。だからそこでね やっっぱりああいう状態になそこで、じゃあ経済格差を解消して、それでその、ね、周りから侮られないようにしようっていう、そういう成功体験があれば、ね、いいけども、いつまでもその、ね、いや、自分たちは変わる必要ないんだ、差別が原因なんだ、周りが全部悪いんだ、変わらないといけないのは周囲なんだっていうふうに言ってる間はいつまでたっても成功しない、今のブラック差別に対するこの取り組み方。 まあ、もっと広げればね、この世界のあらゆる差別問題に対する向 き, か向き合い方っていうのは、やっぱ僕、根本的に間違ってると思う、だからこれを差別問題だ、差別問題だっていうふうにね、あの言ってる間は絶対に解決しない、むしろそうやって言ってることが、解決を遅らせてるというふうに思います、だからまあ率直に、いや、差別が原因じゃないんだと、これは貧困問題なんだと、周りが変われば治るっていう問題じゃない、それはね。 あ周りだけじゃない、全部が変わる必要があるんだっていうことをね認めないといけないと思うんだけども、まあ、それを見認めると、いろんな人がメンツが丸つぶれになるから、なかなかどうにもならないんじゃないかなというふうに思いますね。ということで、今回はね、ブラック差別、もっと広げれば、差別問題全般はこれ貧困問題に行き着くんじゃないかという、まあ、そういうお話でした。